シシャャこんにちは。 はいうわ ああ<笑>はい入りましょう。はい入りましょうはい<笑>ハグないじゃん<笑> ハ, グハグ。適当いいいよ適当 で, よ適当 で, けで い, いや大丈夫大丈夫大丈夫入っていいはいはい丈い大丈夫大丈夫。はいはいはい大丈夫大丈夫は<笑>れはいはいはいはいはいはいはいグがないはいはいはいはいはい <ス succession>あおいしい<ス>あ<笑> ああでも形がほらこっち側に毛がなぜか生えて今はトウモロコシの大きさこんな感じですもう本当に頑張ってね健康に座ってください。いやここはへポぽこっしてたりするけどこれちょっと硬いねちょっと触ってみてこっちと比べると。 <笑>この間あの人はグリッた。こうグリッとえぐられましたそっち は, っちはそっちはいないかないないの。でも足がたまにこの辺にある気がするほらでベソにだんだんなってきて、ね、たまにここに行ってたまにここに移動したりとかそうぐるぐるとぐるぐるね昼間、ね、とサンチぐらい夜中。結構こんなに 今はいないからねいないな 寝, て寝てるか。今寝てるかこの時間だとだご飯食べてたら起きるよ、うんうん、そ, うそうそうねムニムニしたら女の子男の子わからないなこぁこの前女の子じゃないかなと思ったんだけどまあちょっとわからないねどちらがどっちかしらパパのフィーリングはフィーリングはこの前女の子かなと思うなんかちょっと一瞬感じたんん夢を見た夢を見た夢を見た<笑> 結構、頑張るママは女の子、うん、男の子も、女の子なんか最初は男の子かなと思ったけど、まあ、ないじゃあママ男の子、えーうん、パパは女 の, 女の子じゃないかなと思うんだけどないや間違える人百万円<笑><笑> おじいちゃん来ましたよおじいちゃ ん, お じ, いちゃんおじいちゃんとおばあちゃん来ましたおきましょうちょっとお小遣いもらいましょう<笑>おじいさん元気に育ってほしいなあこっちかこの辺これちょっとこうやってみるあんまり押さないで怖い<笑>怖いって触ったことあるでしょ<笑>えパパ昔触 っ, ったでだょ触 だけ抱っこしたときの方が怖かったね。<笑>実家の方だからあまりねあそうかそうか触るあれはなかった、ね。ああ、うん、そっか触ってないか あ, あ, あんまり触らなかったね。ねあ今動いたかな？今動い た,、うん、けた？今動いた気がした。本当。声が聞こえたかな？なんかしたかなこん骨舌おおきちゃん来ましたよおきちゃん。おはよう挨すると、うんうん、聞こえてるんだよね。 たまにね、うねドクってなドクういい音楽とか、いい声を聞かさないなんだからね、うん。そうだね、ちょっと。気持ちが準備大丈夫ですか、うんか。大丈夫です。お, <笑><笑><笑>おじいちゃん財布準備、OK、だっ て, ても大丈夫ださい。<笑>大丈夫です。って 不思議な感感じじってら面白いい、まあ、こういう感じでさててててに勝手に触 っ, ててって、えー、グ ー, グー寝て、ねね、こっちもこう動いてたってこそうそうそうこたそそそに、うん、3時3時に時時起きるでか3時とかれから の,、ね、あ, のあれ。 生まれたらね、やっぱりあのー、何時間起ききききききいいやっっっぱり起起起起たたたたたたたこことある、うん、あ、るるないい、ななな今ててててんんんねねね一にににおしか何何キロだっけこれ1キロロだよ、ね、だ楽しみだけけれよよ月月楽みですけどいいな俺あ何がいいですかえ<笑> 不思議な感じだね。バサバつばが出てる。な<笑>嬉しいです不思議な感じね。もう生まれてたらさらにあの頻繁に来ないとダメでしょ。う,、ね、そ う, そ う, そうちょっとお世話もしないとね。お世話いっぱいしてくれたけど。よろしくお願いします。あまあそれよりねを気をつけてもうあの無事に生まれてほしいね。 そうそうそうあんあまり無理せずに元気にしてます、ね、もう台風の時にあまり出ないですよ<笑>ね何か飛んでたりとか何か飛んできたりと か, か, か, か,、ねりとかね、そうだねでも何か飛んできたりとかそれ普通の人もでも<笑><そ>うちょっとリミングさだけじゃないどうですかもうあと30秒で触る期間しかないですよ<笑>です<笑> 30秒<笑>はい ああ、とと秒っ っ,、ねいいね、っ, ってててち、ち何か感感じじます左左手手手のの、のがいいいパパパパををなんかん何の夢を見てるるやょ今で寝てない<笑>、うん なんか今その感じさっき一瞬動いてた気がするそうね、ちょっとさっき、うんうん、ちょっとあ、ああ来た来たあ今今あった感じがあそねね感じましたたたた今っっ感じがしたんああ<笑>いしななんんかそくて。<笑><笑><笑> あの手でポンポンでやってこうやってあの波打ってンポンポンでこう言ったらび っ, っくりした感じしますこんなにけケとわしたかなとちょっとポンポンってやってみていやーちょっと怖い怖 こ, こねい怖いポン怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いいい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 あったね。あったあった。初めてですかあ？びっくりするね。どんな感じですか？どんな感じですか？<笑>の中にいるんだね生命が、うん。不思議だね。<笑>ちょっとね鼻息が出てる。あ<笑><笑>あ<ー>。<笑>ピくってきた。あ、うん、あ。ああこれじゃない？ あ, あおい。 した後かなうんあ動いた動いた、ねうん、パパ手を入いてた。ュてう<笑>パパこのあっ、今すごい動いてる。この辺り動いてる、うん。そうそうそう。なんかすごい。動いてる動いてる。 よし終わり、えー、元気に座ってくださいよ<笑>元気にね、うん、聞こえてるからサービスタイムだった<笑>なんかよくわかってるんだよそうだね、この人、うん、見せ場が今だと見せ場がよく分かい、ね、きます よ, いいよチーズ<笑>すごい、いずれはすみたいな<笑>何をやってるのかな もしないのあだかけだたんバングンバングンかけあだかけ ね, ねだたん、ねはあ、起きて起きてよ お, おばあちゃん実はじちゃきましたよ起きてボインボイ ン, ボイン、ねねねね、寝る子は育つからだから一回寝てくださいこっちはこっちはこっちはどんな感じこっちよこっちよりこれじゃないの<笑>こっち<笑>こっちこっちこっちもうもうもうこっち <笑>もうこっちも6か月。です<笑><笑>